you <laughs> おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、ずっと行きたかったお店、メイン屋ドッポさんにお邪魔しております。というのも、こちらのカメラの方で映っております。本日もご一緒の高田馬場にございます、デブちゃんさんのオーナー、カイさんとね、一緒に訪れております。というのも、こちらのドッポさんですね、デブちゃんさんでここ独立する前に約1年ほど修行されておりまして、そこから独立したお店なので、カイさんの方にゆかりがありまして、今回ご一緒に訪問させていただきました。今回の撮影ですね、営業時間後に来店させていただいております。 ますので食べて感想言ます、はい、でのいただきます。<笑> スープからてが出てな い, でいやそうなんですよ見た目はあんま熱そうに見えないですけどああうん、まいですねあでも優しいんですけど魚介のうまみがぐっとくるのでまろやかというか柔らかいだけじゃなくて風味のアクセントがあって、うん、飲んじゃいますねそし<笑>、まあ、ていうのもあって、はい、ちょっと甘く見てたんですけど仕上げてきたなってって<笑> 止まんないっす、ね、こういうのって<笑>好きなんですよ、ね、かりますありがとうございますうん う, うまっホこういう系思うんですけど嫌いな人っているんですかね、えっと、思いますよね<笑>思いますホンにいうぐらい広い、ね、そうなんですようちのラーメンとは真逆というか<笑><笑>イさんちはもう本当に <笑>ね、狭いついてる感じ、ね、いわゆる昔の定食屋さんとか屋台みたいな日本人が好きに刻まれてる味もありつつちゃんと今っぽく魚介の出汁とかも強く出す分は出しててっていうこのバランスがくっきりしてるのでこういう毛嫌いな人っていないと思うんですよね僕老若男女問わず<笑>。 こういう系のラムって、あの、メンマの香りでの化け方もちょっと醍醐味ですよね。メンマもしかも、自分で咲いてるらしいんですよね。そうなんですよ。一つ一つ先で、仕事が細かいですよね。<笑>で、原価も高くて。何やってんだって話です、ね、<笑>こういう魚介系の醤油とかは、本当に化けますよね。メンマ入れると。<笑>うん。これさっき頼んだわからんですけど、メンマ入ってないのかな<笑>。それ、小盛りのミスですね。<笑> エリーサーちゃんの<笑>でもこれチャーシューこれと見えますこれとんでもない厚みですね GK だってこんな厚いとこないですよ<笑><笑>あ、うんまチャーシューもねうまいんですよねうわうまうんまい<笑>チャーシューと角煮のいいとこ取りみたいな、うん お肉ですねでも今日もこう車で走ってきて住宅具合は結構悪いじゃないですかです、ね、いや本当にこうお父様お母様はもちろんですけどおじいちゃんおばあちゃんもお子さんもなんか本当安心して連れてこれますねご、うん、家族で来る方は多いですね、うん、週末はかなりですよ ね, ですよね僕もやっぱ子供生まれて思ったのテーブルあると本当に助かるっていう、はい、<笑>ちなみにこれが自販機用に今作ってもらっててえそれは高殿の場で買うことなんですかですでいいっすねっ<笑>これいいねこれな 一<笑>杯目なんですけどあの汁飲みそうです<笑>ね。<笑>だいぶ飲みましたね。うわいいなドッポビールにちょっとつまみセットもつけちゃってこれつまみながら<笑><笑>飲むの最高ですね。うんいいですか一本ポンいい。これ山県さのジビール。ああこれいいですねこのドッポビールということで。おろしドッポ。ジビールなんですけど臭みというか、ん、独特な匂いとかもなくあっさり汁、ね。 なんで撮影で今日車なんすかね、本当に<笑>機材が多い、ね、機材が多いわ、機材が多いいや、最高ですね、でも、<笑>なんか本当に、やっぱ最近のラーメン屋さんって、濃度を上げないといけないとか、原産地をとかいろいろあったりして、インパクト重視のところが僕は多いなって思うんですよ、一口目どーンってきて、もちろん美味しいんですけど、たまに食べたいラーメンだと思うんですよ、うん、最近のって、本当にドっこさんのは、完成度もめちゃめちゃ高いんですけど、毎日でも食べたくなるラーメンっていうか、いや、本当そうなんですよね。 口情報、まあ、補足情報としてはそのラーメンのちょっとイベントというかコンテストがありまして先日、ね、ドッポザ1位を、ね、獲得しましていやもう、ね、本当食ってほしいですね、うんこれまあ、多分このほっこりする感じってどんだけ説明しても多分伝わらないと思うんですよ。<笑> 最近僕も動画を撮ると「ここが美味しい」「とこの出汁のバランスが」とか言うんですけど一番美味しいのって何かうまいが一番美味しくないですか、はいはい、でドッポさんってそれに近いと思うんですよねもちろん魚介って名前もあるので魚介が効いてるとかでもちろん、まあ、ラード系とかですよ ね, そすねだからその動物も効いてるのは分かるんですけどただ何がどう効いててこううまいのか全く分からないんだけど<笑>とにかくうまいみたいな<笑>そういう一杯 で, い, でいやーこれは食ってほしいっすね 塩もベースは同じなんです。一緒です。開始が。開始変えるだけで動物系の方がちょっと強くなってくる。あ、二杯目もそんなこと聞いてあれなんで。即<笑>席鶏塩そばもお願いしても大丈夫ですか。はい。即席の鶏塩そ ば,、はい塩そば。ありがとうございます。う わ, ーわ。うまそうそ。ありがとうございます。綺麗ですね。<笑>本当に。<笑>いやこっちの方がやっぱさっきは屋台っぽい匂い。こっちはあの中華料理屋っぽいラーメンの懐かしい匂いがするですね、はい。ちょっと失礼します。いただきます。はい うわうまそう<笑>ああ全然違いますねますか確かに好みで言っても全然コートつけられないですねどっちも好きっていう感じですねこっちの方が麺吸った時ラード感がこう鼻にぶわってきそうですねうまいですね あ全然違いますね、やっぱり醤油の時だと、麺でスープを食うって感じだったんですけど、スープがメインというか、スタイな感じなんですけど、こっちはスープで麺を食うって感じで、麺の香りも立ち方がこっちの方がしっかりするので、本当に感じ方が全く変わりますね。日本橋だ で特にラーメン主体で来るお客さんはどんどん塩にシフトするかもしれないですね醤油だとご飯ものだったりとかアルコールとかと一緒に合わせたいものですけどこっちはもうラーメンを主軸として食べに行きたいと思うので通えば通うほどそこらへんの変化が出てくるのかなっていううーん あ, あ あってないうんでそれこそ本当にその地域性っていうんですかねその土地柄とか関係なくどこの人でもなんか懐かしいって思えるラーメンというかご当地じゃないけどどこの人でも食べたことがあるっていうようなラーメンに系統っていうんですかね。 なんかうまいの感覚は多分本当に寄ってるような似てる感じの感覚はあるかもしれないですああうまい<笑>これ950円はよくないですね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ああすいませんその2杯目もありがとうございます ありがとうあの麺はて、はい<笑>うん。 腰めちゃめちゃ強いですね食感だけで言ったらタピオカ麺ぐらい跳ね返りはあるんですけどちゃんとその小麦感は香りとかしっかり立ってるんで彼らのいいとこもあるしみたいな感じの食感なんで全然これだけで食えるっすね<笑><ごい><笑> 相当熱々なんで表面が一気にこう柔らかく戻るんですけど芯は締めた感じの強いコしが残ってるんで余計熱々の漬け汁だからこそ変化が分かりやすいので漬けそば食べる方は一口目麺だけでちょっと食べてほしいですねう ん, う ん, うんこれの6ペルだったらちょっと僕はペロリですね<笑><笑> 名残、ね、惜しいですね<笑><笑>、はあ。うまかった。うん。ごちそうさまでした。ありがとうございます。い, ますいやー、これは、でも、なんか、なんか忘れらんないですね、ーなんか。 見て欲しいですね見た人に 食, べない 食, べて食べないと分かんないですよ ね, そうですね、安心感というか、親にも食わせたい、はい、<笑>分 か, 分かりま す, かりま す, かります店内の内装もまだ新築で、本当にすごく手入れをされてきれいなお店なので、本当に女性1人の方でも全然気替えなく来れますし、かなかなかラーメン屋さん行きにくいなとか、なんかそういった人にこそなんか食べてほしい一杯かなと思いましたね。 満し 感,、ね、感だったりとか、もちろん油のうまみとかもあって、食べ応えというか、満足感はすごく高いので、まあ、本当に食べきれるか心配って方でも、もちろんこもりもあったりとか、本当に老若男女問わず、なんか来てほしいというか、もう僕 も, もう自信を持ってというか、もう胸を張って、何様なんて話なたんですけど、こう忖度なく、胸を張って、みんな来てってお伝えしたいようなラーメン屋さんでした。 いやー美味しかったですね<笑>今日も。<笑>